え今朝寒くて見てる側も大変だと思いますが踊る側は精一杯踊らさせていただきますこれからの踊る曲はライライラクラクという曲になりますみんな笑顔でね、はいえー、それでは参りますライライラクラク構え さあ精進